どうも6代目です皆さんガンダム知ってますかガンダムといえばこれじゃないですかねこの人は機動爆弾という機動爆弾ガンダムというチームの柴千春さんですねじゃこれじゃなくて2019年までに歩かせると実物大を歩かせるという話があるそうです どううでしょうガンダムといえば私の頃は SD ガンダムといってどうなが探索じゃねえ な, いな二2身のガンダムそういうプラモが流行ってたと思いますあとはその SD ガンダム戦国 SD ガンダムでしたっけえー、鎧かぶどうをつけたガンダムとかですねありましたでまあとにかくその実物大のガンダムを歩かせると2019年までに世界中から H を募集して歩かせるぞという企画 やるみまあですね歩いたといって、えー、足は動かずに下に車みたいのがついてるだけとかだったら残念ですけど本当に足を上げてずしんずしんと歩くのならばこれはすごいですよ楽しみですどうも6代目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は